演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますファミナベーカニー タ, タ, タルタルソースとフライドチキンのパンを食べたいと思いますフライドチキンがパンの中に入っているってなんか、はい、珍しいんです照、ね、り焼きチキンとかだったらわかるんですけどんごまんもいっぱいな 中身はダメだフライトチキンがあるので分けられそうにないですねもうこのままいきますではいただきます<音声>パンの家にごまが乗っていることといいチキンの味といいもちろんいただくハンバーガー のような気がするんですが、包まれているのでボロボロ落とす。心配がなく、ハンバーガーよりも食べやすかったですね。タルタルも主張は控えてフライドチキンをうまく引き出していて美味しかったです。ただ、途中でなんかソースが欲しくなっちゃったんですよね。なんでだろう。そうでも食べやすくて美味しハンバーガーより食べやすくて美味しかったので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉園、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。